ね、こんんばはです今日は5ヶ月ぶりにバーチャルモーションキャプチャーがアップデートされましたのでそれの紹介をしたいと思います変更点一覧はこのようになってまして見ていただいた通りものすごい量なので2分では解説しきれないのでどこが大きく変わったかだけ説明したいと思います主にですね動きの基本的な部分について今まで なんかおかしいなっていう部分が修正されています。例えば、右上で分かりやすいように腰がよじれていてしまった問題などが一部モデルで見受けられたのですが、そういった部分が修正されています。また、実はキャリブレーション2回目、最初だけがうまく動 く, 動くということが発覚しました。こちらについても根本的な原因が発見されて、 修正済みなのでこれからキャリブレーション確実に正しくできるようにになっています他にも VRM モデルのニュートラル表情を正しく表示できるようになったり、より表現の部分、基本的なところが強化されています。また、その他にも MIDI 入力に対応したりだとか、トラッカー飛びフィルター、トラッカーの飛びをなかったことにする補正フィルターまで入っています。 バージョンアップ、今、特に困ってないんだけどなっていう方も、このように普段の使い勝手が自然になるような、非常に重要なアップデートがたくさん入っていますので、ぜひアップデートを検討してみてください。0.42F1 は無料です。ちなみに、こんだけ機能が増えたので、今までのバージョンが左の設定画面なのですが、現在は右の設定画面のようになっています。 機能が大幅に増えたことが設定画面らも分かるようになっています。繰り返しになりますが、バーチャルモーションキャプチャー、今使ってて満足している人もぜひアップデートしてみてください。猫ゆうなでした。